Yo, hi, und willkommen. Mein Name ist der Niro, und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge ging's e ein bisschen drunter und rüber. Wir haben so in Nordopolika ein paar Sachen erledigt, und zwar haben wir uns mit b e r i u s getroffen. Und ja, b e r i u s ist ein Monster.、Hm, nicht so dolle, dann sind ein paar Leute gekommen, wollten die erledigen, und ja, und jetzt i s s c h e n non-skit,、ähm, ganz nebenbei, f l i n t e r s noch aufgetaucht, hat ein kleines、äh, Face-Off mit Yuri gehabt und ja, sind nicht mehr so ganz dicke, so wie das ausschaut und ja,、Puh. Estelle hat aus Versehen Berios getötet, Judith hat hier einen Kern getötet <lacht> und ist dann a b g a u e n und die Gruppe hat irgendwie herausgefunden, dass Yuri ein paar Leute getötet hat und ja, Ähm, die Gruppe ist ein bisschen gespalten, hab e ich so ein Gefühl. Und ja, hier, ist ein Skit. e s s e n s geht. Ist das das Ende der Gilde? Naja.、Äh, die Tür ist offen, einzureden hat aber keinen Sinn. Es ist nur ein Lagerraum. Warum kann ich dann okay? Aber mal sehen, wie die Gruppe jetzt hier so zu sprechen ist. Repeat. <lacht> 今さらお前にそんな遠慮いらねえかそうだなどの問題から手つけるかその前に船が動かなきゃどうにもならねえよな OK お、oh、来たね、青年 マイペースだな、おっさんは。まあ、それだけが取引か。それはちょっとひどいんじゃない？それ以外にも取引はあるわよ。まあ、それはどうでもいいけど。しかし、びっくりしたわ。ベリウスがあんな化け物。失礼。エンテレクス ア, ア。<laughs> <laughs> でもジンマ・センソーのクロマンはあれだろう一つのエッジだ。でもジンマ・センソーのクロマンまされて、先走っつまったのよ。Muse <for> <interim> <re article>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 マモノを対ししに来たってことはで実際はそのマモノがピアパティアは手に入ったけど助けなきゃなんない相手は死んだと。だってよお前焦りすぎなのよ。もっと情報を確認して行動しないと。くそ。お前に何が分かってんだしょうがねえな。こいつにとってどんの存在は重荷なのよ。 爺さんが偉大だと孫が苦労するってわけか、周りもこいつに期待しすぎなのさ。そしてこいつもそれに応えようと頑張るもんだからさ。リストラーレは黙っちゃいないだろうな。あの時は戦うしかなかったけど、そんなもん言い訳にならねえ。ナッツってやつは分かってくれたんじゃないの？だといいんだがな。ナッツはブーチじゃない？ 他の連中を抑えられるかどうか。まあ、どう出るかは、おっさんには分からんよ。とにかく、ハリーは、ドンのところに連れて行くわ。船が乗ったら、ダングレストのそばにつけてよ。分かった。どう出るかなんて、本当は分かってんだけどね。血には血の制裁よ。お互い、ギルドだもんな。 あそびたしね。アリタ。どうだ、うまくいきそうか。ル。え、そうね。こりゃ使えねえな。まったくよ。まさかジュディスが。だいたいなんで一緒に来てたのよ。あのリュウ、バウルって言うんだっけ？ヘリオードであたしらを襲ったわよね。よく覚えてんな、そんな前のこと。 あんな目にあって忘れるわけないでしょあの時のあいつの目標って、もしかしてエステルそうよ。知ってたのよ、あいつは。エス、もしかしてあんた、あいつがあのバカドラだって知ってたああ。たく、どいつ、こいつも。それぞれ分けありだったってことだ。ジュディもリタも。それは。 もちろん俺もなラボーとキュモールのことま私は気にしないけどあんたのやったことは罪なのかもしれないけれど私に言わせりゃ程度の差はあれ探られて払いたくないやつなんてどこにもいないってことお前もそうだってかどうかしらねあの女だってジュディは ちゃんと仲間として行動してた俺にはそう見えたぜそりゃそうだけど満月の子やエンテレケイアのこと知ってること話してくれてたらエステルの問題はちゃんと解決したかもしれないじゃない話の内容によるだろうフェローには毒だって言われてんだぞひょっとしたらあの女初めからフェローがいるところも知ってたのかもねかもしれないな どっちにしても、プラスティアを壊したことは絶対に許さないじゃあ、ジュディが帰ってきたら、ぶト飛ばしてャれドッテコナイワイ。ドラゴろ Also、ganz schön verkorkte Truppe. Carol. w a h 深刻な顔してうんギルドをまとめるのって難しいんだなってユーリたちとならもっとうまくいくと思ってたのにボスとして自信がなくなったかそんなことないよ僕頑張るから<笑>じゃあ俺はそのボスの元気についていくだけだねえユーリー聞いていいん ラゴーとキュモールを殺したって、本当本当だ。ごまかさないんだ。言わないといけねえとはずっと思ってた。悪かった。僕には悪いと思っても、人を殺めたことは後悔してないんだね。ああ。僕には分かんないよ。フレンやエステルもなんとかしようとしてたし。 本当に殺せないといけなかったの俺はたとえそれが罪でもやらなきゃならねえことがあると思ってる泥をかぶってでも誰かがやらなきゃなんねえことがそうなのかもだけどドをかぶる役が俺だったってだけ無理に納得することねえようんやっぱり入れてるんだよやっぱり入れてるんだよ ラティ、どうだ、船の方向は。うむ、どうやら潮に乗って、北の方角に流されてるようなのじゃ。ランロップ君、ごシップ。つわんこんなところまで付き合わせちまって。なんの、最初からそのつもりだったのじゃ。こっちとしては、船の運転できる奴がいてくれるのはありがたいけど。 お前も記憶取り戻すために宝探ししなきゃなんねえだろいいのじゃうちはのんびり行くのじゃ人生は真っ赤なウサギの耳よりヌルヌルうなぎの胴体よりも長いのじゃま焦って行き急ぐよりはいいさそれにこうして有利という今もそう悪くはないのじゃそりゃありがたいなそう思うと 過去なんかどうでもいいと思えてくることもあるのじゃでもだからってお前は記憶探しをやめるわけじゃないんだろモむじいちゃんのことちゃんと知りたいのじゃうちがこの先どうしていけばいいのかうち自身がアイフリードという名前にどう向き合えばいいのかそうかだったらいつまでも俺たちと一緒ってわけにもいかないよな でもうちは一人でいるより誰かといた方が数倍良いことに気づいたのじゃだから記憶が戻ったらまたユーリたちと旅をしたいのじゃそうだな機会があればそれも悪くないかもなその時にはジュディーネーも一緒にさあなジュディにはジュディの一緒に行けない事情がある。 お前の事情もその時変わってなければいいんだけどなそうじゃなぁ ok さあ今スタイルさあ振りってくると結局と結局何か見えるのか何も見えません ベリウスをあんな風にしてしまうしジュディスはブラスティア壊して逃げるし何一つ整理がつきませんそっかユーリは自分の腕を切るしあれは痛かった笑い事じゃありませんでもお前は治してくれた放っておけるわけないじゃないですか目の前で傷を負ってる人を っておけけるわけがなら悩むことないだろベリウスも言ってたじゃないか優しい心を大切にしろって私がエンテレケイアに意味嫌われる理由はこの力のせいだったんですねブラスティアなしで使える魔術かたとえエンテレケイアにこの力を使わないようにしても彼らにとって私は悪しき存在だからフェローに狙われた。 そのフェローニャーてレリウーは言って…たな。ナー。オノレノムメオタシカメタケレバー。テムホントにそれでいいんでしょうか。違いますね。決めるのは私…ですよねあ、ィシュスペリアー・スターンソーユーコドラ。dem unsere Gilde benannt ist? So, nun. オ、okay. ゲ、okay.。ケー、オ f ケー、h ん u s r u h e n ブラスティア、チ調整ワスンダイ他の部分のチェックも。んでおる 準備万端なのじゃよかったこれで船が動かせるんだねならとりあえずダングレストにこいつを連れて行きたいんだけど俺らもダングレストだベリウスのアパティアを渡すためだねだったらおっさんが持って行ってあげるよほりエイブには頼めないよおや悲しいね一緒に旅してきたってのに。 俺全然信頼されてないのっいってもかたがどんらし欲ね アパティアのことがもっと分かればフレンの気に入らねえ動きの理由も少しは分かるかもしれねえじゃあドンへの橋渡しはおっさんがしてあげるよホントに袖振り合うも多少の縁って言うからねそれくらいならブレイブ・ベスペリアのために動くわ私もドンのところに行くリトが色々いろいろあったでしょ それっってて全部こののアアパティアにつなががるる気がするのよだからドンは俺たちにアパティア探せって言ってたしね確かに何か知ってるかもじゃあリタもドンのところまで一緒ってことでうちもダングレストに行くのじゃ俺たちと来た方が得なんだっけかまあ操船してもらう以上俺たちにも都合はいいけどな別にそれだけではないのじゃ ダングレストに記憶の手がかりがありそうだから一緒に行くのじゃ前にダングレストのドンはアイフリードの友達だって言っとったよなんなあ帝国と戦った時にアイフリードがドンに協力したって話だけどもしかしたらドンにうちの記憶の手がかりを教えてもらえるかもしれんそういうことならじゃあ一緒に行くか なんかじいさん大人気だな忙しくて目を回さなきゃいいんだがあとはエステルだけどしばらくはそっとしときましょうだなジュディスはどうしたのかなねえドンにアパティア届けたらジュディスに会いに行かないああそうだな掟を破った人間を見過ごすわけにもいかないし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 Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Wo ist da ein Dahngräs? t Ich muss mal gucken.、Äh, War diesen hier aus? Gut, wissen wir ja noch mal. Die ganzen, wenn noch nicht alles aufgedeckt ist, d a s hat Geisterschiff. Ja、Mann, wir können nicht da rein,、ne? aber wir können ja mal gucken. Jetzt mal will ich das ja alles aufdecken. Perfekte Lamente, halt, da kann ich noch drauf pinkeln. Ich da, da ich das Schiff zurück habe, sollte ich da vielleicht mal ausnutzen. So, welche Level seid ihr?、Oh, ihr seid ja、gar nichts mehr auf dem Weg. Hey, ihr seid neu. Fünfunddreißig. ja Die ist tot, das kann man ja mal eine Matte einsetzen, damit wir hier alles voll pinkeln können. Sagen vielleicht, wenn m a l sich、so、stecht, hier so ein paar Nebensachen zu erledigen. Ne? ich wieder irgendwo einge g e s t o ß e n werde in die story、so, ja. ist man zum schiff zurück ist ja die karte aufdecken v i e l l e i c h t haben wir hier irgendwas schönes weiß man ja nicht Er、gern e mal so ein bisschen die Karte erkunden, also so ist d jetzt nicht.、Oh, ich nehme an, wir können mal zu da zurückgehen. Direkt, ich möchte jetzt hier nicht 20 Minuten haben. Erst mich jetzt hier nicht, weil ich 10-20 Minuten noch hier durch die Gegend r um eiern will. Dann, wenn schon noch irgendwas erledigen. Wer、weiß vielleicht, wenn ich irgendwo wieder h i n f a h r e geht es doch automatisch weiter und dann das wäre schon wieder nervig. Hier ist irgendwas, möchte ich nur einsammeln, wenn es geht. So ein Baumstumpf sind da immer irgendwelche speziellen Sachen, die man gebrauchen könnte zum Herstellen. Rote Linse zum Beispiel, ich glaube, das ist ein bisschen selten.、Ey. Ich glaube, da brauchte ich mal zu irgendeinem Zeitpunkt. So, ich muss mal gucken jetzt und d a n c r ist ist also ich habe nämlich keine ahnung、äh, wir sind so komisch ja da oben alles klar gehen wir dahin erstmal zurück so zu, kann man nicht auch irgendwie schnellreise oder so machen Fliegen steht da, sagt er n i c h Kann auch gar nicht fliegen. Geben wir hat Kommando fliegen. Ich kann doch gar nicht fliegen. Ich habe mal gucken, ob ich zurück nach Dings kann. Nach Nordopolika, ich nehme es mal sehr stark an, dass es nicht der Fall sein wird, aber mal schauen. weiß vielleicht ist da jetzt irgendwie eine quest oder so ja irgendwie so weit man weiß ja nicht ja alles mal nach und ja ich kann ja umlaufen gott es、nee, t nichts scheint aber nichts neues zu sein sieht alles unverändert aus gleichen mpcs i c h hat kolosseum wir betreten dieser eine laden geöffnet der eigentlich nur in zwei wochen erst geöffnet werden sollte ja nun das s mal gucken wenn nichts ist dann gehen wir nach da ein rest vielleicht sollte ich einfach mal durch die welt hier rumrennen um zu gucken waffen kaufen und so die ich hochleveln kann und so i s t eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil ich habe jetzt hier ganz viele neue Sachen zum h o c h l a d e n Lass mich mal übernachten. Kommt in der Katze, sehen no, okay. Er ist immer schwieriger bei t e l e s aufspielen. Da ist immer so, weil nicht einige Sachen sind echt so für eine sehr kurze Zeit immer zur Verfügung. Und ja, man bechert verpasst man irgendwie bei nicht 50.000 Quests, wenn man nicht. Genau zu diesem Zeitpunkt irgendwie gerade dahin gegangen ist oder irgendwas gemacht hat, hast du Interesse an der Teilnahme? Tut mir leid, geht nicht.、Hey. Kann man nicht zurück, alles klar. Aber、okay, jetzt nicht geändert hätte ja sein können. Okay, tut mir leid. Was、soll ich denn das wissen, Mann? Hört auf zu schreien, und dann gehen wir jetzt einfach mal nach da an. Gucken mal, was danach zu tun ist,、ne? und was nur so passiert. Vielleicht treffen wir ja da, Judith und so, u n d e r sind wir wieder als zusammen, aber ich bezweifle es, hat die Sandalen einfach genommen und ist abgehauen.、Ne? Dann voll dämlich aus irgendwie b ein d e Klamotten, das sah irgendwie komisch aus als als wird gemacht. der a n g r i s t jetzt kein anderer Anhaltspunkt. Hoffentlich dauert jetzt nicht zu lange, was wir auch immer da machen müssen. Immer in der Abkürzung, dann kann man direkt weiter. a b e super toll. nicht e r t e das gedächtnis auf r sprünge helfen、äh, oder、oh, liegt was aber da kann ich glaube ich nicht hin、äh, rita wollte ein paar fragen stellen müssen harry da abliefern、äh, hier aber、nee, ja. der turm genau Kann man wieder da rein? Ist auch schon lange her. Davon、äh, ja, der kann ich nicht da rein. mein、ah. gott Warum müssen hat so logisch sein? w a i e r l i c h auf Namen. h <lacht> d i e hat noch eine Chance ging und da ein nach. Na na i speichere mal hier, man weiß ja nie hier, glaube ich, ja, oder、nee、doch, ja, war richtig. So, dann zeig mal. フイアップボックの。俺はこいつ連れて、どんどところに顔出してくるわ。長くなりそうだから、宿屋で待っててよ。終わったら行くからさ。待って。僕も。行っていい。ねこれユニオンの問題だ。来ても話には混ざれないと思うぜ。あの。その話とは別に、聞きたいことがあって。 後でアパティア渡すときみんなで聞きゃいいじゃないのみんなとは聞けない長い話じゃないんなら行くだけ行ってこいよまあダメ元でいいんならありがとう行ってくるよアパティアの話も聞けないでしょうか そそりゃ長い話だろ。そうよね。ちょっとあんた、どこへ行くのようち、この街に来たことがあるのじゃ。とまた多分。るそりゃ、アイフリードにも、ゆかりのある町だしな。じいさんについてきてたとしても、おかしくないんじゃないのかこうじゃな。ちょっと、あたりに話を聞きに行ってみるのじゃ。 ノードポリカやマンタイ君時みたいにならないよう、気をつけろよ。分かってるのじゃ。先に宿屋に入ってるからな。さてと。おとなしく宿で待ってようぜ。今はまだ街の中も静かだが、じきに面倒なことになるかもしれねえ。 今までも面倒ばっかだったじゃないその日じゃねえってことだよベリウスを撃たれたパレストラーレが黙っていると思うか事件にどんな孫息子が絡んでるんでしょおとなしくしてるってことはないかもね筋だかけじめだかが重要なんでしょギルドの連中ってそういうことギルドってほんと面倒くさい理解に苦しむわつっても俺たちも絡んでんだ巻き込まれるかもしれねえ Sondern schon wieder, ja, wenn ich ja gegen meinen Tisch gekommen habe, so e a s ich mal abchecken、ja, möchte, sind Waffen. Ich habe zwar kein Geld, aber ich will mal gucken, ob ich irgendwie Waffen kaufen kann, die ich dann eventuell hochladen kann. Das sieht doch schon mal als neue Waffen. Was h i t man jetzt nicht an? Ja,、ah, kann man den Serien kaufen, den man hochladen kann. Gut. hatte、oh、Ich brauche so viel Geld, ich brauche so viel Geld. Heiliger Rabe, den braucht ich doch für irgendwas. Ja, den Stock braucht ich, glaube ich, auch mal. Okay, ich brauche viel Geld, dass ich auf Screen fahren muss. Wie gut, dass ich wieder ein paar Sachen hier zum zum Lernen habe. So habe ich auch relativ eine Entschuldigung dafür zu leveln. Da gehen wir mal zur Gaststätte direkt.、Ne? weiß auch nicht wo petty und co sind wo、oh, ich k ö n n t e ja mal nachschauen gleich ist、ja、e s los ja ja wir waren dabei als das passiert ist z e i g mal zum p u r p o n e n stellen Ja, man könnte meinen, Patty, w e r g e n d w o hier, aber nur、in、der Taverne. Da sind die ganzen Gerüchte. Ich glaube, die ist auch in die andere Richtung gegangen. Ne?、Nee. Okay, wird v e r i e r Nochmal gar、ja, nichts. w i r t man dich kenne ich doch. Ich kenne dich. Wie heißt du? Was auch eine Taverne schon so lange. her Seit wir hier waren, warte mal, ist das Teil werden, wo wir hin sollten?、Nee. Gaststätte sollten wir hin. jetzt auch niemand mit n i e m a n d m e i n e ich Petty, dann gehen wir mal einfach in die Gaststätte. Wird schon, wird schon nichts verpassen. Hier hoffentlich, wenn doch welche ein bisschen, ja, welche leicht beleidigt. Da gehen wir jetzt einfach. Will nicht so viel Zeit verschwenden, ja,、yeah. ah, okay. Da hab ich habe auch gar kein Geld um mich. Ich hatte definitiv nicht 400, aber trotzdem konnte ich übernachten. Dabei so Story-Ding e anscheinend im Automat s c h zu gehen.、Ne? ich halte mich noch etwas hier auf das ist mehr als verdächtig okay, wenn ich schon die optionen ab dann wenn ich schon die optionen ab dann sagt schon mehr als verdächtig No, Was könnte man denn hier noch machen? Hier vielleicht okay, wir sind e vorbei, um dazu betreten.、So. Jetzt einfach noch gucken, ob irgendwie eins meiner Partymitglieder in der Nähe sind. Und、dann gehe ich auch wieder zurück, aber wie gesagt, wenn ich schon die Option habe, d vielleicht konnte ich mich irgendwie zwischen ein von zwei irgendwie Cutscenes entscheiden. Entweder mit cell und Rita oder nicht、äh, alles klar. Jetzt haben wir nicht. Ich habe die Option hier rum zu laufen. wenn Sowieso nichts ist, d s ist auch leicht irgendwie betrügerisch.、Ja. Red nicht mit mir, oder es kommen gleich die Geister, aber.、Wat? Ja, es kommen gleich die geister es war nicht mal anderes gesagt mit du willst mal mein geld wegnehmen ich habe kein geld ha. Ha. ich bin pleite was machst du jetzt <lacht>、uh, ich habe kein geld ok、uh, n a k o m m schon fertig kann ich dich hier irgendwo treffen warum wurde mir die option gegeben ich kann d e n n o r h umlaufen wenn wenn ihr absolut n i x ist Rauskommen.、Äh, okay.、Und、dann gehe ich ihm zurück. Man sollte hat、er、dann. Man soll's wahrscheinlich g e h e n wir aus dem Weg. Oder、ja, dann ruhen wir uns eben aus. Ich habe irgendwie eine Wahl gehabt, hätten、ne? irgendwie steh's nicht. s i a、ja. s i e s s c h nicht, h e i a s s i a ください、ユウリんああ寝ちまったかねぼすけさんおはようって時間でもないかああおっさんカロルはユニオン本部で別れたきりなんだけどな戻ってないのねどうしたんでしょうおっさんが戻ってきたんだから ユニオンの話はまとまったんでしょドンに合ってるんじゃないそれがなハリーとノードポリカの一件聞いたらドン1人で出てっちまった1人でらしくねえのどこに行ったんだこれは俺様の勘だがおそらく背徳の館2リヴリバイアさんの爪の根城に向かったんじゃないかななんだとリバイアさんの爪のボスって あのイ エ, ガーですよ、ま、イエガーは手出さないだろうけどねそれが元でユニオンと正面切ってぶつかる羽目になったら商売上がったりだろうからなじゃあドンは何で、うん、つうわけで悪いけど今ドンはこの町にいないんじゃあ行くかリヴァイアさんの爪のねじろとやらにおっさんの勘を信じるの じいさんの相手がリバイアさんの爪かもってんなら、追ってもおけねえ。手を出さないとは限らねえ連中だしな。まあ、いっか。待ってるのはしょうに合わないし。パーティーのやつも戻ってないのか。しょうがねえ。置いていくか。あ, あ。エステルは待ってるか私も、ついていきます。エステル 無理しちゃダメあ、いいえ、no,。大丈夫ですから。エステル。背徳の館がどこにあるのか、分かってんの。おっさんが知ってるだろう。一緒に来るよな。それも行くけども。決まりだな。じゃあ、カロルを拾って。なんだ。あっちもある方から聞こえたみたい。あっ、じゃあ。行ってみましょう。 Mit allen, mit allen sicher? Nein. Und eigentlich ihren Schnitt machen, bald oder wie ein bisschen grinden und also was. ドンの恩に報いるためにも俺たちだけでも町を守るんだ待て待て落ち着けおめえらこれ何の騒ぎよパレストラーレの連中がヘリオードの辺りまで乗り込んできたらしいこっちの火で向こうの頭がやられたんだ話をつけに来るのは当然よドンがいないと分かったら奴ら暴走するかもしれない俺たちが奴らから町を守るんだ ドンが戻 っ, てくるまでったくお前らがそんなだからドンはギルド同士がぶつかったりしたらまた騎士団の連中が首突っ込んでくるかもよラングレストは帝国から独立したんだ騎士団なんたにとやかく言わせねえ協定はまだ結ばれてねえっつうの ールド同士の争になっちゃうドンがいたらこんなことにはドンは背徳の館ってリヴァイアさんの爪の根城に行ったかもしれないってさえそれ本当おそらくですけど俺たちは今からそこに行ってみる一緒に来るかでもドンそこにいないかもしれないんでしょおっさんの勘だしねもしいなかったら どう探している間に戦いになっちゃったらユーリーどうしようどうしたらいいんだろう背徳の館は俺たちだけで大丈夫だろうカロルは自分の思うようにやるといいう、うん、じゃあ僕みんなと話してくるこれでよかったのでしょうか仕方ないわドンを追うこととここに残って町を守ることど どんがハイトの館で見つかるといいのですけど俺たちも行くぞどんな遊び相手が本当にイエーガーだったらただで済むとは思えねえ。ちょ場所分かってんのずっと西に行ったところよていうか置いてくなぁあどうしてもバッシュんどんどんが本当にイエガーに会いに行ったのなら一体何のためなんでしょう それも単身で親睦を深めるためってことはねえからな。一人で行ったのは、部下を巻き込みたくなかったってところじゃねえかだとするなら、ギルドの人間ってのはつくづく面倒な性格してるわね。数字を通すだの、けじめをつけるだのって。それがそんなに大切なのかしらこれ、ドンを追うならさっさと行こうや。立ち話なんぞしてないでさ。OK, also unsere Gruppe ist schon wieder aufgeteilt. Und、ja, ja schon mal sehr dämlich. So außerhalb der Stadt im Westen hat er jetzt gesagt,、ne? wo genau sie müssen e i n a n d a hin. Ich muss eben keine Zeit irgendwie neue Sachen zu kaufen. Haben sorg für e wir a r t e e m s t e da oben. Dingen? k a n n t e da oben wird eine d i n g sein? Hier ist eine einsame Aus. Da kann er jetzt nicht so weit entfernt sein. Ja, ich habe sowieso kein Geld, irgendwie neue Sachen zu kaufen, und ich habe auch keine Sachen zum Verkaufen. Also müssen wir jetzt einfach hier irgendwie rausgehen und ja, und ihr kommt. t <lacht> dann あまりかんばしい成果がないから当初の目的通りドンに会いに行くのじゃ言っとくけど目的地はリヴァイアさんの爪のアジトだぜおうどういう理由でそうなったかはよくわからんが望むところなのじゃそれじゃあついてこいちょい待ちなんだよおっさん分かってんの敵の本拠地に行くってことがどういうことか どういうことかって言われてもなこっちはアウェイだアウェイ準備万端の向こうにコテンパンにやられたらおしまいだかんねちゃんと準備できてるのってことでしょ準備万端だっての本当に大丈夫かいつになく心配性だな大丈夫だよそうかじゃあ行きましょう ああ。会話。どんな人なんじゃ？一言で言うなら、豪快な爺さんだな。ドンに会えば、きっとアイフリードの手がかりが得られるはずじゃ。ドン。ドンホワイトホース。うん？いや。ドンはホワイトホースというのかな？あ、ah、あ、そうだ。で、ん、hm? ？ i n a i c h nehme mal an, dieses eine Häuschen war es. Geh weg, dieses Bruchshaus, wo wir auch immer tief. Stimmt, so da habe ich recht. vielleicht werde ich aber doch ein bisschen w ü r e s jetzt allerdings sie ist noch so unter levelt er、äh, braucht noch voll viel Na, Ich gehe Jetzt erstmal einmal da rein und gucke n i c h da, t dass ich irgendwie in die nächste Folge anfange und ich bin vollkommen am falschen Ort. Ich hab...、oh、Gott, ich sehe da hinten schon diese beiden Ladies von diesen Jägertypen. Er die sagt mir, ich kann noch mal raus und speichern. Das ist eine なんか揉めてるぜどうしてって言ってるでしょう<笑>戻るタイミングがよすぎるっつってるんだあんた達たが本物だって証明できるものあるのかそんなものはないどうせあのドンが来ているんだお前たちと話している暇はないやっぱじいさんここに来てるんだねビンゴなのじゃ話を聞くチャンスなのじゃ あんた達たは曲がりの剣が竜使いを狙ってるってネタを探りに行ったはずだろうだからテムザさんへ向かう前にドンがここに向かったという情報を得たと言っているそんなの知ったらほっとけないでしょ曲がりの剣がジュディを狙ってるだと早く通してよ戦いになっちゃったらば君たちじゃイエガー様の役に立たないでしょくっ 何がうつけろそれでいいな。Kammerer, 何がつけろ ?Oder もビンジョとキースカッ。なんだなん、oh, <hums> <hums> nice、だなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだないだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだ マーヤー。<laughs> ファーシュー。 Einmal geschenkt worden. Mein Gott, warum dauert mir so lange? h a b e n wir d o Rita in unserem Team noch und sagt und weg und danke. あらすら気づかれてないようだなとっとと入っちゃいましょうどうしてジュディスが曲がりの剣に狙われるんでしょう連中がアパティアを探してるんだとしたら狙いはあの女の乗ってた竜かもあれがエンテレケイヤならベリウスの時みたいにアパティアが生まれるのかもしれない死んだ時 連中がベリウス狙ったのはハリーの依頼だからってだけじゃないってことか連中がアパティアを欲しがってる可能性は否定できねえなジュディーねジュディーも心配だがドンのじいさんの方が先決だろうあのにぎやかな女どもも入っていったしなじゃなここをさっさと片付けるのじゃねえ急ぎますかねえ いえただジュディスが心配でならテムザさんってとこに行ってみなでもドンは自分で決めるそうだったよな行くぞ私も行きます今ドンを放ってジュディスに会いに行ってもきっと怒られちゃいますあなたの目的は何だったの 大丈夫よ、あの女なら強いんだから。じゃあトッととドンの爺さん連れ戻そうぜ。やらなきゃいけないことがまた増えたしな。はい。あ、俺も毒された。どれくらいの危険？もう追ってきた先でジュディスちゃんの話を聞くことになるとは思わなかったわな。曲がりの剣も動いてるみたいだし。 リヴァイアさんの爪がその情報を掴んでるってこと自体がおら気になるかな当然なんか狙いがあって調べてんだろうけど10ィス。心配なのはわかるけど今目の前のやれることから片付けるんだろうはいドンを探しましょうなっけもちろんさが何やってるんですかね待てま Hatte ich hier schon die Quest mit denen、Schaut、jetzt nicht so aus oder welch wahrscheinlich doch ein bisschen so durch die Gegend hier gleich ein bisschen trainieren, ein bisschen Geld sammeln, damit ich mir einige Waffen hier leisten kann? Einige neue,、aber、ja, nicht zu extrem, aber so ein bisschen versuche ich hier. Noch rauszuholen auf Screen, gut, würde ich sagen. Ich bin die Partie.、Hier. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte ja, und ja, dann sage ich、äh, Dankeschön für Zuschauen. Lasst ein Like, Abo, Kommentar und also was. Und wir sehen uns dann. Ciao, ciao.